こすよ水遁大公団の術 きますリトン大興奮の術 逃がさないきます。 恨まないいでくださのの忍びの定め逃がし捉えた 行きますいとん水流弾の術 こ, これならどうだ アラミシル<笑> なるほど。<笑> してねえんだよ大ハマグりと現実だ。 もらった。うん ハッハッハッハッハッハッハッ 準備は終わあそ、ま こ, んん こ, んんうん、こだ You <tries>